こんにちは。鳥を務めさせていただきます。座って踊るよさこいザ・よさこい一座と申します。よろしくお願いします。いますはい、それでは、ね、始めていきたいと思います。今日はこのようなね、会場をご準備いただき、そして私だけこんなにいいマイクをお借りしまして、え、ね、え、一社の皆様、スタッフの皆様。 欲しいですね。<笑>はい、でもつくばさんがよく見えます。自然にね。守られて見守られて今日はね。皆さん最後一緒に。 Thank、mm -hmm. you.